悲しいことがあると開く川の表紙卒業写真のあの人は優しい目をしてる街で見かけた時何 「写真の面影がそのままだったから」「人混みに流されて変わってゆく私を」 て<音楽>